バンとハッピーマイムの男子たちが振りますイエーイなんと男の子たちの旗は昨日会場の準備をしながらお母さんが作ってくれました 入会予定の男の子が今日初舞台で振ってくれています向かってね左側の子頑張れムズキイエーイさあ続いて次のチームさんいくよかわいい果たしさんが出てくれますよさこいさんぼミの皆さんですどうぞわ、まあかわ い, いぞみんな拍手拍手 すっごい上手いみんな応援よろしく、はい、ああ 続いてのチームはあチームじゃないんだよ今日はさあ行ってみようなんとこの発